「ほしい星空は綺いていなままだったんだ」「ことみけた心の高ぶりし 愛で溢れていて努力が報われ人に好かれて幸せな幸せく今じゃ考えられないバカみたいなことを教えられて真面目に生きても不幸で終わるまで う「夢なら好きなことしよめて見た夢かなわないことどこかで分かってたよ」